当たってるのかは分かりません。 ハイコーシーですこれから私たちは主に2つのツアーに参加しますメコンデルタツアーと口トンネルツアーというものですメコンデルタツアーは皆さんも聞いたことがあるかもしれませんメコン側を通じてメコンデルタの人たちの生活を会話わ見えるということです口トンネルツアーに関してはベトナム戦争で穴を2 0 0キロ掘ったんですけども主に戦争の歴史跡ということで鉄砲をぶっ放す体験もできるらしいです まずは私たちがツアーを予約したザ・シンツーリストに到着しましたこのツアー会社はベトナムの中でもかなりの勢力を保っておりそのシェアの大きさから偽物も出てきてるみたいなのでご利用の際はその偽新ツアーに参加されないようにご注意くださいえ一番最初のポイント口トンネルに到着しましたたいホーチミン市内からバスに寄られて1時間半くらいの距離にありますベトナム解放軍 まあ、通称ベトコンと呼ばれる人たちがアメリカと戦うために作ったトンネルで鉄の三角地帯とも呼ばれて不落だったようですちなみにベトナム戦争のことをベトナム人の方はアメリカ戦争と呼んでるらしいです基地の現場がこちらですここに口トンネルを設置した理由はいくつかあってまず一つが近くにメコン川とベトナムの上の地域戦争に重要な地域が一緒にあったのがその理由で 2つ目がこの山自体の構造がこう火山でできた山でかなり硬いらしいですなので上から爆撃を受けたとしても全然びくともしなかったということでかなり強固な地盤が役に立ったそうですの森の中です周囲は<音声>ええすごい<笑>ベトナムが勝てた理由の一つがその豊富なトラップにあると言われています回転式の落とし穴とかもありました Where are they? <laughs> Actually they are in here. Here. s e r i e t dog. この穴の中に隠れて敵を待って銃撃したそうですかなり私も入ってみたんですが中はこう中空になってて武器がに参加持ち入れれるような場所になってましたらどったあぶれてましたよあそうね、うん、この場所自体があの海よりも高い位置に作られているのでどんなに大雨とかが降ったとしても水で浸水したりとかすることがなかったので常に安全だったということですこうしゃがんで隠れたり 立って攻撃をしたりしてそうですなんで今こんなに森が茂っているのにどうやって撃つのっていうことだったんですけどその当時はもうアメリカの爆撃とかあの草からしのいろいろ役員を前でここも剥げた山になっていたみたいですよこれが当時のベトコンの人たちのユニフォームみたいです昼間はグリーンの洋服を着てるんですけども 夜はこういったブラックユニフォームを着てるらしいですそして際立つのは女性も一緒に参加していたそうですあの料理もできるし子供のケアもするし銃を持って戦うこともできるし美しく踊ることもできたまさにベトナムの女性は何でもできたと言っています実際に当時使われていた戦車もあります当時では最速のスピード 誇っていたらしくて中には4人乗ることができますし記念撮影の時にはその中の様子も見ることができますかなり豊富の落とし穴ならぬ落とし罠が仕掛け合ってあったみたいで特にこいつはですね一旦足を踏み入れると逆の針によって足が抜けなくなる仕組みになっていますこれが各所こういったあの穴の中に隠されててゴ本と入った瞬間もう足が抜けなくなるトラップです種類が豊富に説明をしてくれます 丁寧にその当時ご飯がなかったので妹このタピオカが主食だったみたいですいただきますさつまいもみたいですねあれあのドリンクタピオカと全然違うなんかタピオカ思ったよりうまくない 美味しいですか栄養ありそうですよね。ビオカミルクーはこれですね。ここからは大きな音にご注意ください。シャ場に来ています。ここでは27ドルを出すことによって2つの銃弾を打つことができます。私たちは AQ-47 を選びました。耳当てを当ててないとですね、近くで隣で打たれると、鼓膜に直接ダーンとこう来るような痛みに近い音があります。 反動が痛い、これ、肩が、渡ってるのかは分かりません完全にこう空気が響いてますね。うう これらの洞窟は全て手作業で掘り出されて3人がかりで1つの穴を掘って3つの穴ができたらそれをつなげるということを手作業でずっと繰り返していたそうです通路の中はあまりに狭<笑>くあのしゃがんでいくしかありませんラビットのようにやはりこう手で掘っていたので最小限の大きさに経路がなっているんだと思いますあ暑い中はこう空気の通りは一切ありません It's so、hot. いや そ, それでも自分はただこちらの洞窟から<笑>こちらの洞窟に移っただけですとても短い距離です万が一アメリカ軍がですね穴の中に入ったとしてもとても狭く地図もわからないためすぐに自分の位置を見失ってですねその中にはもうアリの巣のようなその中にはもうベトコンのチーム がワン坂いるわけですよこれ陥落させるのは相当難しいのが想像できますベトナムを構成する地方の名前の一つでメコン川が近くにあることで有名ですこのツアーの中にはランチも入ってて魚とか春巻きとかを食べてますご飯もありますよテーブルにあった魚を解体して春巻きみたいなのを作ってくれました皮のしっかりしてる春巻きです Where are you from? Ireland. We're all from Ireland. Oh, you're from yeah, Ireland? We're all, yeah, we're all friends. We're、yeah, from home too. How long are you、uh, stay? We were in Thailand for three weeks. Wow, so long. Vietnam for two weeks. Where are you from? Oh, from Japan. Japan? Do you travel alone or with, with friends?、Oh, okay. Yeah, very nice. Main Mekondawa event Crew. for Hello from Thailand. And we came from Thailand. この川は全長4 0 0 0キロにも渡って続いていて中国から始まりずーっと流れていって こ, このベトナムが最後の出口というところですベトナムの方にとってここの川はとても貴重なものになってますココナッツを育ったりいろいろな栽培にとって重要な水源で な, 水源でなってますここに住む子どもたちはボートを使って小学校に通うらしいです ィッキてのココナッツキャンディーいただだきますますやばいブブニュブニュュであ っ, たかいまだやっぱほのかにピーナッツの味もする。 どうすか、なんかあれ、森りのがら魅力キャラみたいな、うんうん。でも、うん、甘さ控えめよね。うん、普通にめちゃめちゃ美味しいし、多お土産にめっちゃいいと思いますうん。ベトナムだけの旅だったら、普通に買ってる。江戸、江戸<笑><笑>みたいな虫。<音楽><音楽> うも、うわ、ブニオブニオしてるゴムみたいこれ。<笑>大丈夫これ。うわ、ブニオブニオしとるこれ。マジ気持ち悪い。<笑>うわ、これ連れ出た出てきそうじゃない。曇りした時の流れで、空も青いし。三千円だ。ヤシの木だらけの中を、まさに冒険アドベンチャークルーズって感じです。 このユーラシア日記も残りわずかなページとなってきました。日本に帰るまでがこの物語です。ぜひ途中から見た方も、この先もゴールまで見たいという方もチャンネル登録忘れずによろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ハッシュタグ更新。